皆さんこんにちはこんにちはありがとうございます恵比達から参加の美南マイティです本日は肌の元気祭り春の陣ご開催誠におめでとうございま す, います皆様との今日のこの絵にしがこの先も長く長く続きますよう祈りを込めて踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますお願いします What?、Uh -oh. 人々との縁に感謝と繁栄を込めて放